演開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらせっかくドンチェグストのアメリカのリッチアモノルマカフェオレリッチアルマ濃い抹茶を飲みたいと思います濃い抹茶っておましな方を見てましたねこちらえ、ね、前々からずっと飲むんですか飲みに行ってま 用意をしていてで色々飲んでたんですけど、この3つだけ近くのスーパーとかにほんと見つからなかったんですよ、ね。あんまり人気ないのかな？でまあ、最後手なんてわけでもないんですけど、ちょっとネットで検索して購入してみました。というわけで今から飲んでみるのが楽しみですちょっと飲むの準備でいるのでお待ちくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、まずはこちらアメリカのリッチアロマを入れてみました。 うん香りは確かにいいですねその名前の通りですでは飲んでみます本当に香りがいいですね甘味とかで合わせると絶対いいと思うこれはい続きましてはこちらカフェオレリッチアロマを飲んでみたいと思います、うん、そちらこちらはそんなに香りが強くないですよね実際こんな感じなのたでは飲んでみます じゃあそこそまで香りありんるか物足りない気がするなーこれ、ね、<笑>はい最後こちら濃い抹茶ね以前のムチ抹茶とはまた違うのかな、うん、香りはそこまで強烈ってわけではないんですよ、ね、では飲んでみますうん<笑><笑> 抹茶の香りがしやす い, いですが、甘い抹茶になりすぎてるからな。ちょっと足りない気がするんうーん。おかしいなりすぎて怖いですね。<笑>こちらのアメリカンのリッチアノは香ばしい香りをするコーヒーです、ね。レギュラーよりも少し香りが強くて美味しくて、なので強烈に苦味があるわけではなく飲みやすい味でした。ケーキとかによく合いそうですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。他方に向かったよ。 でこちらのカフェオレリッチアロマは、うん、先ほどのアメリカのリッチアロマと比べるとそこまで香りが強くないかなという印象ですねなので香りを求めてしまうと普通のカフェオレとあまり変わらないような気がしたんですん、うん、飲み比べてみたら違いが分かるのかもしれませんが単体飲むとよく分からないそんな感じですね、まあ、カフェオレとしては欲しかったんですがちょっとかもうちょっとリッチアロマというなら香りが欲しかったなということでこちらのペースとさせていただきますそして こちらの宇治抹茶も以前飲んだ宇治抹茶との違いが自分にはよく分からなかったですね。やっぱりもうちょっと何かが欲しいそんな感じがしました。もうちょっと決定的な何かが。なので飲み比べてみたら分かるのかもしれませんが、反対だとですね。そして 飲み比べるにしてはま だ, まだネットで買わなければいけないというのはちょっとマイナスかなっていう部分もありますね抹茶としても味しいのでさこれもこちらのペーストとさせていただきますはい、というわけでドルチゴステ3種類飲み比べてしたこれで市販されているのは全部飲み比べたかな、まあ、また何か出てくるかもしれませんがそしたらまた飲んでみたいと思いますうんできない最、トップとかも決めてみたいですねでも